みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回は、キラキラ星という曲をソロギタースタイルで楽しんじゃおうじゃないかという、そういう感じの動画でございます。えー、今回はこういう楽譜とかもご用意しておりますので、印刷とかしてお手元に用意して楽しんでいきましょうという感じでしょうか。ど どこかの動画で僕はこのキラキラ星を弾いたことがあるんですけれども、そのときにこの解説動画が欲しいみたいなリクエストがたくさんありましたので、うん、楽譜を書いたり、解説動画を作ってみたりしている次第でございます。とりあえずやってみます。こんな感じの完成予想図です。うんう Thank、you こんな感じのキラキラ星でございます。メロディーはそのまんまなんだけれども、後ろのコードとかリズムとか変えるとこんなに表情が変わるよみたいな、確かそんな感じの内容の動画だったんですけれども、まあ、興味がありましたら、そちらの動画もチェックしてみてくださいませ。とりあえず、えー、やってみましょう。<笑>まず最初、と弾いていく中で、その6弦の括弧とか5弦の括弧とかがいくつかあると思うんですけれども、これの括弧の意味としては、 どの弦を弾いてもいいよということです。一応、最初、カカットと言うときに、六弦にゼロと書いてありますけれども、これは六弦じゃなくて、五弦弾いてもいいし、四弦は逆にやりづらいと思うんですけれども、まあ、何かしらの音が鳴っていればオッケーだよみたいなそんな感じの意味合いです。なのでこう、ね、ブリッジミュートとかして弾いていってもいいですし、なんかこういうアタック音でもいいですし、何かしらの音を鳴らしていただければ全然オッケーです。それで、それぞれのこの隙間隙間に、 どんどんアルペジオみたーのを挟んでみても面白いと思いますし、その辺は結構柔軟にやってみていただければという感じでしょうか。例えば、ずっとこう・・1、2弦と3弦の交互のアルペジジを続けるのも面白いと思います。 普通に楽譜取りやっていってもいいですし、その辺はお好きなようにやってみてくださいませ。それで、2小節目のこういうフォームのときに、隣に99という格好がありますけれども、これはもうどっちでもいいよということです。このメロディーのドシャブの音が出せればいいので、コードフォームとしてはこれでもいいし、 これでもいいよという感じです。やりやすい方でやってみてくださいませ。特に最初は言うことがないなっていう感じですね。ゆっくりやってみますと、こんな感じ。 こんな感じです。ちょっと運指を確認しながらやってみてくださいませ。それで、ここからがまた難しいんですよね。4段目。0、2、3といって、まあ、このよくわからないコードをアルページオします。えー、と楽譜通り行くと、となっていますけれども、別に何でもいいです。もう、バラルバラルバラルと好きなように。 好きなようにストロークしたり、アルペジオしたりしてみてください。これはあくまで一例という感じですね。それで、5段目からそのマイナーキーでのキラキラ星がスタートするんですが、ゆっくりいってみましょうか。まあ、最初は C シャプマイナーからスタートして、そしたらその次は G シャプマイナー。で、A メジャー。B。で、C ディミニッシュに行って、C シャプマイナー。G シャプマイナーから。 A に行って、G シャープ7。また C シャープマイナーから、G シャープマイナーに行って、A メジャー、B メジャー、F シャープマイナー、G シャープマイナー、で、A、B、E という感じになります。で、後半のほうもそのアルペジオの仕方はどんどん自由にやっちゃっていただいて大丈夫です。ちょっとリズムを変えて。 感じでも全然いいと思いますし、もう好きなアレンジでやってみてくださいませ。それで、その次、1括弧。1、2、3、4、5、6、7。1括弧のところなんですけれども、ここもゆっくりやってみましょうか。こんな感じです。 シンプルに分音符でずっと。タンンンン、タンパンと言ってますけれども、ここもアルペジをしていただいて大丈夫です。で、リ ピ, リピートマークで戻って、また繰り返すと。 に行ったら2カッ コ, カッコで F シャープマイナーから、A から C, シャープあ C ディフニッシュを挟んで C シャープマイナーに行くと。でゆっくりになって、F シャープ、F シャープ、G シャープ、G シャープ、A、B。で、一弦開放を弾いて、えー、ゆっくりそれぞれの音をなぞります。で最後は 同指と呼びを使って、21フレット人工ハーモニックスで終わりという感じですね、えー。どうでしょうか普通に難しいと思うんですけれども、まあ、うまくできるようになると、なかなかネタとしても面白いかなと思いますので、ちょっとチャレンジしてみてくださいませ。で、えー、となんでこんなコードがいろいろ変わっているんだということに疑問を抱く方結構いらっしゃるかもしれないんですけれども、リハーモナイズ n という技術が、技術というか、 なんていうんうですかね、技術テクニック、まあ、そういうセオリーみたいなのがありまして、ね、リハーモナイズをするとこんな感じの演出も可能ということです。平たく言うと、すごい簡単に言うと、えー、とキラキラ星のメロディー、ミ、ソ、そ、そ、あとミ、ミ、し、シ、ド、ド、しっていくんですよ。で、このミの音が最初に来るんですけれども、このミの音を含むコードだったら、まあ、極端な話は何でもいいんです。例えば、 A でもいいし、D メじゃないとか、あと A シャ ブ, A シャ ブ, D A シャブマイナーセブンスフラット5とか、A フラット9かもしれないし、E フラットセブンスフラットナインスかもしれないし、とにかくここの音を含んでいればなんでもいいんですで。それぞれを組み合わせてみて、うまくいかなかったらちょっとそれはやめ、うまくいったらそれは採用みたいな感じでやっていきます。なので、最初はミの音を含む。ミの音を含む C シャブマイナーでスタートして、でその次。 この C の音を含む G シャフマイナーセブンスでコードをつけているそんな感じで、そのメロディの音を含むコードは何があるやろうかというカード選択肢がある中で、それをいいものをチョイスしていくみたいな感じの方法でございます。下から2段目のところにエグザンプルということで、他の方法、他の入り方もちょっと書いてみているんですけれども、例えばここから。 なわけです、ね、<音>ミの音から、シの音から<音><音><音>。ちょっと際どい響きも入っていますけれども、まあ、これはこれですごい不安定な<笑>要素が売りだといえば<笑>、そういうのが売りなんでしょう<音>。で、一番下のところもちょっと難しいんですけれども。 こういうのもありということです。なんかいろいろこう名前を付けるとすると、すごい複雑なコードネームになるんですけど、これとか何だろう d 7スフラット t 9ですね。d 7スフラット t 9とか、まあ、いろんなのがあるんですが、平たく言うと、これを含むコードを片っ端から試すと、これとこれはどうだろうここれとこれと みたいな感じでございます。どうでしたでしょうか。<笑>まあ、なんでこんな感じになっているのかとういう理屈的なことをです、ね、あのやろうとすると、またこれから1時間くらいかかってしまうので、まあ、簡単に言うとそんな感じでございます。まあ、興味がありましたら、リハーモナイズ、調べてみてくださいませ。それではフレーズ、ソロギターを弾けることが目標なので、<笑>楽譜を見ながらチラチラ練習をしてみていただければという感じでございます。頑張ってやってみてください。それではまたさようなら。<笑>さようなら。<笑>